こんにちは木町のキーナと申します私は30 34年前に東京に来た時未だでも今思い出になってるのはアイスコーヒーでしたこれ今ここの自然の巡られたところに自分で作りましたまあその時 アメリカのアイスコーヒーっていうのは非常に薄いもので味がまあ良くない甘みがないボディがないということであの非常にまあ当時東京のどこの喫茶店に行っても割と美味しいものはその目の前に作ってもらって感心になりました。現在は自分でコーヒーヒ キマメを焙煎して、自分でコーヒーを入れてる。こんなところです。ぜひ長野にいっぱいアイスコーヒーでもホットコーヒーでも飲みに来ませんか待ってます。では。